こんばんは皆さんばはさですマスクがない方がいらっしゃると思いますので針や糸を使わないマスクの作り方を説明いたしますね。準備するのがハンカチまた輪ゴムを2つ。 排水溝で使う水切りのネットになります。意外と伸びますので、ここの部分をハサミで切ったものがこれになります。また、ストロー。 私はリハビリで購入していましたので黒のストローがありますこれが切ったものになりますがここ屈曲しますので鼻の長さに合わせていただいて 中心に置きますまたテーピングくるくる回した後テーピングで固定します 側です角を外向きに折りたたんでいきます。 このような形になりました。ここ。輪ゴムで止めます。ここの部分に。先ほど切った。 紐を通します。中を一回くぐらせご自分の合った耳のサイズに合わせてください。反対側も同様にしていきます。 このような形になりますので口側の方空間ができると思います耳にかけると鼻の部分は曲がって顎下まで覆うことができると思いますもし リート苦手な方はこういう方法もありますのでぜひお試しくださいでは失礼いたします皆様のご健康を心よりお祈り申し上げますおやすみなさい See you